いいいつまででで現実とうううののしょうかどうも政治ろろす何事も見た目だけを重視して中身は全く気にしないハリボテ国家の本領発揮といったところでしょうか韓国でワクチン不足が露呈し接種薬の強制取り消しまで始まった模様です テレ朝ニュースの記事を引用します。韓国でワクチンが不足し、接種の予約が強制的に取り消されています。韓国では IT 技術とマイナンバーを使った予約システムで、新型コロナのワクチン接種が進み、すでに国民の4人に1人が1回目の接種を終えました。しかし、ここ数日、国内接種の多くを占めるアストラゼネカ製のワクチンが足りず、 予約した人が接種できない事態となっています。当初から指摘されていたワクチン確保の遅れが響いたとみられ、好調に推移していた予約率が裏目に出ました。韓国政府は14日に、超過の予約が36万人ほど発生する見込みだと明らかにしています。とのことですが、世界が称賛する軽貿易という 自我自産の大嘘に自ら酔いしれ、何度となくワクチンを確保した、実は嘘だったを繰り返した挙句、ついにニッチもサッチもいかなくなったといったところでしょうか。ワクチン接種が始まった直後の3月頃実は韓国は、我が国はワクチン接種に関しても世界トップクラスだ的なうぬぼれを披露しているんですね。3月11日に 東京スポーツが報じた記事を一部引用します。新型コロナのワクチン接種について、ロイター通信が、今のままでは日本の人口1億2600万人が接種するのに126年はかかるだろうとした上で、日本より遅れた韓国は日曜日7日現在でほぼ7倍の接種を実施したと伝えた。これを韓国メディアが大きく取り上げている。 TBS のワイドショー昼帯が伝えた。日本が2月17日に接種を開始したのに対して、韓国は9日遅い26日にスタート。だが、10日の時点では日本が14万8950人接種しているのに、韓国はすでに50万635人が打ち終えている。この差は何なのか。とのことで、 3月の時点では進んでいる我が国に比べて日本はなんて遅れているんだろう。日本がワクチン接種を終えるのに126年はかかると自慢げに語っているんですね。こんな妄想を垂れ流す韓国人も韓国人ですが、こんな飛ばしニュースを危機として流し、韓国はすごい、日本はこんなにダメだと印象操作にやっ気になっている TBS 広尾もどうかと思いますね。 もう少しマシな報道はできないものですかね。仮にもメディアを名乗っているんであればね。さて、実際のワクチン接種率がどうなっているかという点ですが、NHK がまとめている世界のワクチン接種状況という記事を見てみると、6月16日時点で少なくとも1回目のワクチン接種を終えた日本人は1926万人。人口比率でいうと 15% 余りになっています。 対する韓国は1256万人、人口比率でいうと 24% 余りとなり、日本を大幅に上回っていますね。では、2回目の接種を終え、ある意味、接種完了になった人数を見るとどうなのでしょうか。日本において接種を完了した人数は711万人、人口比 5% 余りとなっています。韓国は326万人、 人口比 6% 余りとなっています。1回目の接種を終えた人の比率では日本より 9% も多かった韓国ですが、2回目の接種を終えた人の比率ではほぼ差がない状態になっています。なぜこのようなことになっているんでしょうかその答えは5月4日付の記事で中央日報が報じています。記事を一部引用します。ワクチン導入と接種は 当初計画以上にに円滑に進行している文在寅大統領は3日に青瓦台で主催した新型コロナウイルス対応特別貿易点検会議で今のように時期別にワクチン導入量を最大限効果的に活用するならば上半期の1200万人接種目標を1300万人に引き上げられるという報告も受けたとしてこのように話した。 文大統領ののの言葉と実際の現場の状況はかけ離れている韓国政府は先月300万人接種という目標をクリアするために2回目の接種分のワクチンを使って1回目の接種者を増やした6月の予定だった軍人、警察官らの接種時期を2か月ほど前倒しし5月に開設予定だった委託医療機関2000か所を 4月に開いて接種速度を上げた。突然、委託期間の予備接種名簿で誰でもキャンセル待ちを受け付け、接種役者が姿を見せないケース、脳症があればその分を接種できるよう許容することもした。接種者は海外に行き、帰国する場合に隔離義務を免除すると発表した。すると、接種が後回しにされている若者層が、 この夏の海外旅行の可能性を狙って接種に乗り出したりもした。とのことで、どうです、これ。韓国は見た目の接種率を上げるためだけに2回目の接種用だったワクチンまで1回目の接種に回していたんです。この時点で韓国内に残っていたファイザー製ワクチンは50万人分、1回目の接種を終えた人は141万人だったと言われています。 ファイザー製ワクチンは1回目接種完了から3週間以内に2回目接種をと言われています。つまり1回目の接種を終えた141万人のうち実に91万人は2回目を打てるかどうかわからない状況に韓国政府によって追いやられたというわけです。結果何が起こってしまったかというと冒頭のテレ朝ニュースの記事につながるわけですね。 とにかく見た目の接種率を上げるためだけに、その後の確保計画も何もお構いなしでどんどんワクチンを打っていった結果、今になって2回目分はおろか、1回目分すらなくなってしまったわけです。対面だけを気にし、とにかく表面だけを取り繕うことだけに全力を注ぐ韓国人らしい末路と言っていいでしょうね。文政権及び韓国政府は、 こういう状況になってしまうことを予想できなかったのでしょうかいや、ある程度は予想していたんだと思われます。ですが、その予想が普通の人であれば、ワクチンが足りなくなるかもしれないとなるところを、韓国人特有の根拠のない自己評価の高さが邪魔したのでしょう。ワクチンは足りなくなるかもしれないが、世界が韓国をほっとくわけがない。ワクチンは必ず手に入ると思ったんではないかと思われます。 その証拠が一時期韓国で大声で訴えていたワクチンスワップ、ワクチンハブですね。アメリカは韓国とワクチンスワップを結ぶはずだ。アメリカはワクチン製造方法を開示して韓国がワクチンハブになるはずだ。と全く根拠のない損斗を一時的に繰り広げていたのがその明確な証拠と言っていいでしょう。結果、4兆円の経済投資までして手に入れたのは ヤンセン製のワクチン100万人分だけだったというオチがついたわけです。吉本新喜劇顔負けのオチだと思いますが、韓国のことですから、さらにもう一段オチを用意しているんではないかと思われますね。これは私の勝手な想像に過ぎないのですが、韓国はもしかしたら1年後ぐらいに4兆円の経済投資をなかったことにするんではないかと見ています。ワクチン欲しさに4兆円と口走ったものの、 韓人のワクチンが手に入らなかったので、4兆円の約束もなかったことにするんではないかというわけです。他の国ならあり得ないことですが、韓国ならやりかねません。一時期は軽貿易で有頂天になり、ありもしないワクチンスワップで有頂天になっていた韓国人ですが、ここのところ怒涛のような勢いで現実が韓国人を責めていますね。韓国人はいつまでこの現実に